おはようございますす代目です最近テレビであまり見かけなくなりましたけどスザンヌさん、えー、熊本県出身の方お母さんがやっているお店にも行ったことがありますそのスザンヌさんの赤ちゃんがハイハイできるようになったそうですおめでたいですであのスザンヌさんのブログに、まあ、どこかの料理屋さんで赤ちゃんがハイハイをしている写真があるのですが私畳屋ですので赤ちゃんより畳の方に先に目がいってしまいます 畳がすすごいです手前の畳の色は一体なんだこれはというぐらいの色になっておりまして奥の畳は多分これは不変色じゃないかなと思いますえー、といぐを強制的に色落ちしなくした畳表でまあ私はあまり好きではありませんやっぱり赤ちゃんがハイハイするところは綺麗な畳にしといてあげたいですね料理屋さんならなおさらです料理屋さんは油などで 畳が黒くなりやすいのので早めの表替えまあちょっと安価なやつで早めに表替えをするというのが理想です高級料亭とかはまたそうでありません本当にすごい高級なものをつけるところもありますので赤ちゃんには綺麗な畳でハイハイをさせてあげてくださいお願いしますそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は